2020年今回私が購入しましたものがこちら、えー、銀だこですね2021年2021年福袋動画銀だこ編ですまた買いました2022年購入3年目買わないという手段は考えられない銀だこ福袋開封します箱舟1月から12月、えー、箱飯をいきます用意買うの OK! オート OK、どうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですね買ってきましたこちらの福袋買わせていただきました全国の銀だこ店舗にて12月29日から数量限定で販売されておりますこちらはですね3種類ございまして絶対お得な福袋1000円とにかくお得な福袋3000円一番お得な福袋5000円 いうわけでですね、3タイプの福袋が発売されております。すべては税込み価格。それぞれの割引はこちらとなってます。見てわかる通り、めちゃくちゃお得です。各店、在庫がなくなり次第終了となる期間限定の福袋となっております。え、監督、この福袋なんですけども、今年で3年目となっております。他の会社が商品内容変わったりですとか、ね、しょぼくなったりしてるんですけども、相変わらず、コンスタンス、変えてこない銀だこさん。 大好きです。今回はですね、一番お安い1000円の銀だこ福袋。まあ、3000円と迷ったんですけども、ソロプレイヤーとしては、1ヶ月に1個以上たこ焼きを食べるのはね、結構しんどいと思うので、今回はですね、1000円に。こちら、期リンなんですけども、6月30日までなんですよね。というわけです、す中を早速見ていきたいと思います。 まずですね、こちら、まあ、最初から元が取れるこちら。箱舟、たこ焼き一船引き換え券。一部店舗を除きますが、全国の銀だこさんで利用することができます。気をつけていただきたい点としては、期限が6月30日。6月30日を過ぎますと、紙切れになります。通常商品以外のコラボ商品ですね、最近で言うと、技術回線コラボしているものはですね、使えませんのでご注意ください。それ以外の別のものに関しては、たこ焼き一舟使えますので、というこちらのチケットです。というわけで、この時点でこの2枚入って ということうはでで、ね、ですすすね焼ききがが嫌いいなな人と店舗が近くくにっって方から買って買おくべき商品ですそしてですね、クーポン券からいきましょうか。あー、昨年も入っていた、銀だこタコクーポン。こちらですね、2022年の1月から12月ま で, でお好きなタコ焼き1個100円割引というクーポンですね。1枚につき1つ目しか使えませんのでご注意ください。ありがとうございます。毎年恒例、全箱タコ飯のもと、ありがとうございます。2020年。 今ですすね実食していいいきたいと思います炊き上がりましたら10分ほど蒸らしてくださいおーおいしいあこれこれうまいわ2021年、ね、はいでは早速作りたいと思いますできたーうーんうめえ 食べますよ。噛むほどタコの旨味がふわっと広がるタコ飯の素。具材と合わせて、国家かほかの炊きたてをじっくりお楽しみください。こちらですね、精米したお米2合にタコ飯の素を加え、水を2合ラインに合わせる。あとは、炊飯ボタンをスイッチするだけで OK です。この後、早速食べさせ て, ていただきたいと思います。今日のご飯はタコ飯だけで終わるかと思います。今日 えー、そしてです。これは別に特典ではないんですけども、ゴち銀だこ電子ギフトですね。身近な方、遠方の方にも、熱々の炊けきをプレゼント。この QR コードがありますので、読み込んで購入します。送る相手を選ぶと、銀だこクーポンがプレゼントされるというわけですね。ありがたい。え、でもな感じになるな。<笑> はい、というわけでですね、炊けましたー。タコ飯、早速食べていきたいと思います。まずは、この美味しいタコ。めちゃくちゃ染み当たっていて、美味しいです。 この他にもですすねわらびが入っておりますちなみになんですけども監督はですね待ちきれなくて食べてしまいましたがこちら焼き上がりからですね10分蒸らしてからの方が美味しく食べられるそうですいやー美味しいですねうーんうまい最高です はい。というわけでですね、こちら、独特ですね。おさらいしたいと思います。今回購入した1000円の銀だこ福袋なんですけども、1000円の場合は、スタッフで分の引き換券、12ヶ月分100円割引き。これ合計全部使うと、1200円。お安くたこ焼きを食べれます。そして、箱飯。この3つセットで、なんと1000円でございます。買うでしょう。 というわけ で, です1000、ね、円とですねとても買いやすいリーズナブルな銀だこ福袋ぜひあなたも購入してみてはいかがでしょうかというわけでこのチャンネルではですね現在福袋の動画を大量投下中でございますこの後もですねどんどん出していきますのでよろしくお願いいたします特にアニメ福袋を出していきますのでよろしくお願いいたしますではまた次の福袋動画で会いましょう変わらない年変わらないという品は考えられない銀だこ菊地、えー、とにかくお得な 福それでのちなみにこちら、えー、銀だこたこ焼き一つに1 0 0円の場合1生0円ではまた次の福袋。